お客様に皆の衆図ごかい視界おろ さ あ, ありがとうさーんカズライダー殺してみましょう